アロハイェ j です。ハワイでイベントとコーディネートしております。皆さんはコーヒー好きですか僕は大好きでして、休みの時、 美味しいと聞いた隣の島のコーヒーを飲みに行ったりするほどこ知らせておりますコーヒーが有名なハワイではコーヒーもカフェも本当たくさんあって正直どこがいいのって迷いませんかそしてついホテルやモール近くのカフェに行きがちになったり SNS とかガイド本とか見て飲んでみて ままあ多分こんんななななな感じののかかみたたいな微妙ほほどほどの納得したりしりてませんかカフェって一言に店内がオシャレとかスイーツやアサイが売りとかほんといろいろあるんですけど今回はコーヒーが大好きでいろんなショップや生産者などの取材をしてきた僕が本当に美味しいと思っているカフェを6選おすすめとその理由をご紹介しますもちろんコーヒー以外のメニューや楽しみ方お土産のおすすめなどもご紹介します 紹介しますのでこれを押さえておけば間違いないっていう内容だと思ってるので、えー、最後まで見ていってくださいはい、えー、1つ目はコーヒーです女性1人でもフラット入りやすい雰囲気のカフェはコーヒーとハワイ好きの人にぜひ教えてあげてほしいところの一つだと思っておりますコンセプトはアロハを込めて丁寧に1杯ずつ入れることとトータルなカフェ体験を提案しておりますカフェってメニューの種類が多すぎたりすると 迷ったりしませんかここは豆のラインナップをシンプルにしつつハワイの粉やカウなどの地元の超こだわった炒れたてのコーヒーと ブレンドならハワイの豆との相性っていうかマリアージュの完成形目指してますって感じでトータルバランスがめちゃくちゃ良くって酸味と苦味のバランスと何よりアロマの香りがいいコーヒーが特徴でメニューがシンプルなのも観光で来る人にもわかりやすいって思ってますこちらのアロヒラニリゾートのカラカウア路面店と ハイアトリージェンシーに1店舗ずつ、えー、どちらも定休なしの6時から夕方5時ですねでさらにアロヒラニのロビーエリアに水槽で優雅に泳ぐ魚を楽しめる6時から正午までの午前限定のカフェラウンジがありますこちらは静かで癒されるし w i f i もあって僕も作業用でよく行くのでちょっと教えたくないなって思いつつこういうところが好きっていう人もいると思うのでご紹介します ハワイのコーヒーといえばやっぱり粉でしょって思ってる人多いと思ってます定番の粉がハワイで一番高級で超いい豆でなんなら粉コーヒーが絶対一番美味しいって思っていませんか実は買うコーヒーもね最近すごく人気がありまして 以前、世界のコーヒーコンテストで受賞しているところなんですね。ハワイのコーヒーは、いろんな農園のコーヒーが混ざることが多いのですが、ハウは、一つの農園から仕入れる場合が大半なので、いいところのまみに出会えると、超感動すると思います。このショップがオープンになる前、カウコーヒーが流行り始めた頃、サブスクで美味しいカウコーヒーが飲めるよ、みたいな時期に、ここのテイスティングした時、衝撃的な美味しさで超感動したことを覚えてます。 粉より酸味がさらに少なくってマイルドでブラック苦手な人とかでもあれ飲めるってなる人も多いと思ってて甘みが強いこととあとラテでもわかるアロマの香りがほんと美味しいで僕はメディアのお仕事や主催で飲み比べてみたりプライベートでもコーヒー好きすぎてカッピングっていうワークショップとかを重ねていくうちにさらにはまってしまいはい、えー、このようになってしまっております こちらは前述の美味しいカウコーヒーをフォアオーバー、ポットのエアロプレスや冷水で入れるコールドブリューなどで出しておりまして個人的にはエアロプレスっていう家でなかなかやれない入れ方で豆の美味しいところだけを短時間で出すここの入れ方がおすすめかなって思ってますロケーションもすごくいいのでショップだけじゃなくって道路が立って ワイキビーチ眺めながら飲むっていうのも最高なんじゃないかなって思ってますお土産で人気のコーヒーをスーパーで買うのもありだとは思うんですけどカフェで行ってるコーヒーの方が新鮮な場合が多いんですね なので旅の最終日とかにカフェで買って帰ってから渡すときハワイのカフェで飲んだんだけどすごく美味しかったから買ってきたよっていうのを伝えてあげたりしたらもらう人もすごく喜んでくれると思うし感動とか体験のお裾分けができるっていうお土産が持つ意味合いを上手に引き出せるかもって思ってますそう言って渡されたら僕なら感動すると思いますはい二つ目はマノワにある モーーーニンググラスコーヒーカフェです。ここは有名ですし僕もメディアでよく紹介したなって感じですねで営業時間は8時から2時となっておりまして定休は月曜と火曜となっていますのでここにも行きたいなっていう人はマノアに来る曜日を確認してくださいでこちらはスターバックスの創業者の一人であったエリック・クローズさんが2011年に立ち上げたショップでして日本では東京の青山の野の青山に エリックさんご自身の名前でカフェが出ていて僕はまだ行ったことないんですけどハワイはまだまだ先っていう人で近くの方はそちら行ってみてもいいんじゃないかなって思います。 マノワという涼しい町でエアコンのいらないカフェで本当に美味しいコーヒーを地元やさらに世界中から取り寄せてグラスのカップに丁寧に一杯ずつ入れるっていうコンセプトって感じですかねでさすがはスタバ出身っていうか4バレルズスタンプトン熊コーヒーなど米本土の ロースターからコーヒーを即達で取り寄せております。で、さらに、1週間以内に使い切ることをポリシーにしているので、週ごとにメニューは変わります。フォアオーバーやフレンチプレスなどの入れ方で、いっぱいいっぱいほんと丁寧に出すので、混雑するときはちょっと待つので、 時間に余裕を見てくださいドリップは1杯4ドル50くらいって感じですね実は僕マノアに住んでおりましてこのカフェは何 な, なら超緊張なんですけど、えー、マノアは街中と比べて 雨多いよねってよく言われるんですけど実際僕は雨のイメージより風が一段冷たいっていう印象があるんですねでショップは超こじんまりしてて特に週末の朝はマノアの地元ロコがたくさん集まって相席で譲り合うみたいな感じなのでうまくロコたちの間に溶け込みつつ涼しい風の中でコーヒー楽しんでほしいかなって思っておりますここはフードも美味しいと思ってます エリックさんは元サーファーで世界中を旅して美味しいと感じたものを出しておりまして今映ってるこちらは11時の限定メニューで BAT と呼ばれるベーコンアルグラ トマトスパイシーマヨのサンドなんですけどシンプルで飽きが来ない優しい味って感じで気に入ってます。ここは食材の仕入れでよくメニューが変わることが多くってぶっちゃけ曜日とかタイミングがあるんですけど、えー、会えたらラッキーって思ってる卵とチーズチョリソーが入ったブレックファーストのブリと、えー、写真で申し訳ないんですけどこれもかなりおすすめで マナーの滝とか行く前の腹ごしらえとかにいいんじゃないのかなって思ってますブリトーって基本そうだと思うのですがしばらくお腹いっぱいになりやすいのでお昼にガッツリみたいなプランが控えている人は食べ過ぎにご注意ください マノアってハワイ語で「豊かな」っていう意味で自然が豊かでゆったりとした時間が流れる住宅街って感じですかねで観光っていう目線で言えばマノアの滝とか緑のスタバとか人気があるんですけど 実は他にも超おすすめのスポットがいろいろありましてちゃんと掘り下げると一日作れます、えー、皆さんもぜひマノアな旅の一日をね過ごしてほしいと思います何言ってんだろう<笑>ちなみに皆さんはエリア別の特集とかかに興味ありますか今回みたいにテーマで行くのか食べ物のジャンルがいいのかエリア別がいいのかぜひコメントいただけたら嬉しいです 今回はコーヒーメインとなっておりまして前回でカフェの倍感とかおしゃれ感とか、えー、期待していた皆様にはちょっと申し訳ないと思いつつハワイ好きでコーヒーも好きだよっていう方にもこの動画教えてあげてほしいって思いますし同時にハワイも盛り上げていきたいのでチャンネル登録がまだの方 よろしくお願いしますはい次はローカル場ですホノルルのダウンタウンエリアにありましてアフリカ系でフランス出身のオーナーのチャールズさんがおしゃれな r&b が流れる店内で陽気にコーヒーを入れてくれます営業時間は平日6時半から2時で週末は8時から1時の間やっておりますダウンタウンというロケーションなので平日はスーツや アロハシャツなどの働くロコたちが列をなすし、週末はそのロコたちが急にラフになる感じのギャップが気に入っております。元科学者でもあったチャールズさんが豆をこのショップで入れておりまして、こちら今映ってる豆を焙煎するとき、湿度と温度を管理するためにちょくちょくハワイ島の火山でろ過された水を使って調整するんですよ。 で豆に関してはすべてオーガニックでハワイ産ならカウや粉以外にもハマクワやカウアイ産を扱っててブレンドはブラジル産などと合わせております、えー、元科学者なので、えー、入り方とか火加減とかにもこだわってて安定に美味しいし毎日仕事で来るダウンタウンの人たちが通ってるところを見てもここのコーヒーがいい理由がわかると思います いさんをフォアオーバーバででっててうのがおすすめでしてこのようにアロハタワーを眺めるのがここの楽しみ方だと思ってますカフェ飯って外からパンとか買ってきてショップで温めて出すよみたいなところが多いんですけどここは英語で from scratch と呼ばれる生地から丁寧にショップで作ってて小さなカフェではあるんですけど ペイストリーとかサンドイッチブリトーなどのカフェごはん専門のスタッフがいるこだわりようなんですねこの今写ってるブレックファーストクロワッサンはむちゃくちゃフランスっぽいバターの香りとサクサク生地が特徴かなって思ってて、えー、ベーコン卵チーズのコンビネーションが超やみつきになると思っておりますもしかしたらホノルル一おいしいクロワッサンかもしれないですね他にはベジラップも人気ですしおすすめでもあります チャールズさんご自身が描かれたこのコーヒーもお土産におすすめでしてハワイ2が喜んでくれると思ってます。で、描くといえばこちらラテアート自分で描けるんですよね。で、こちらの QR コードを携帯で読み込むとウェブにつながって写真とかのラテアートが作れてこれローカルに人気があるんですね。で、僕はロゴにしたんですけど、はい。えー お気に入りの写真とかぜひやってみてください。飲んでるとね、このようにだんだん伸びてくるので、えー、ちょっとご注意ください。このラテアートの機械を奥あたりでもそう感じるんですけど、ここは陽気な雰囲気がするんですね。時折フラットいなくなったと思ったら、ご近所さんから 氷とかを持って帰ってきたりしてまして、ダウンタウンの小さなビジネスがお互い助け合うみたいな昭和な感じって言いますか、昔懐かしいハワイのロコの人付き合いというか、コミュニティのつながりが見れて、ハワイ上級者さん的にも楽しいところだと思います。はい、四つ目です。同じくダウンタウンにあるアリーコーヒーですね。ダウンタウン以外だとワールドビレッジとワイキキがあるんですけど、 僕はこの本店というか超こじんまりしたショップが気に入っておりますここはほんと小さいショップでして平日の朝は出勤前のロコたちが列をなすカフェですね営業時間は平日7時から2時週末は8時から1時とちょっと緩めな感じでやっております、えー、概要欄に情報を載せておくのでカカハコとかワイキキが便利な場合はそちらにも寄ってみてくださいアリーはハワイ語で州長とか 貴族っていう意味になりますここはなんか日本の東京とかにありそうな超洗練された華やかおしゃれカフェとかと違ってほんとこじんまりしてて地元のロコがのんびり過ごす空間が 工事っていうか手作り感あふれるショップで居心地がいいんですよ。で、こういう街の片隅で感じる緩めの落ち着く時間にもハワイらしさを感じるし、本店は座席も限られてて座れなくなっちゃうのも微妙だなっていう点で、えー、本当は教えたくない系だと思っております。客層はビジネスマンや地元の学生、近所の人が多めの印象でして こちらのロケーションは犬も連れてきていいよって感じなので散歩で来るご近所さんも多いんですねこのようにワンちゃん連れてきてコーヒー片手にチルしたりバリスタさんと話したりしてて最高っしょって思ってますがワイキキにはあまりないこのゆるり感っていうのが ここが好きな理由の一つですコーヒーに関してはクラフト系っっぽいっていうんですかね喫茶産業って結構他のショップとかでコーヒーを学んだ後に独立してみたいな感じが多い中こちらのオーナーのウィルさんとジェームスさんが趣味でコーヒーを入れていくうちにショップになってった系でして。 以前紹介したハワイの地酒のの動画の、えー、ビアラボさんに近いい感じだと思います100ドルで買った一度に200グラムぐらいしか作れない小さなロースターからショップを開けるまでのストーリーもすごくいいのでそのうちまたどっかの雑誌とかで紹介したいところって感じですかね。 コールドブリューやニトロなど工夫を凝らしたコーヒーが多くって、窒素を使ったニトロコールドブリューがおすすめかなって感じです。12時間以上かけて水出ししたコーヒーに最後、えー、ニトロ、窒素を加えて出すんですけど、これも本当に美味しい。で、 水出しっていう時点で雑味がなくってまろやかなコーヒーになるんですけどさらに窒素を加えて泡が出る感じがビール好きな人にとっての上のあの泡がまろやかさを出すそれのコーヒーバージョンかなって思ってますちょっと違うか僕はブラックで飲むことが多いんですけどここのニトロコーヒーは何も加えなくてほのかに甘いんですよそして極上の香りが癖になると思ってます ニトロって聞くとちょっとビビる人もいると思うんですけど窒素は普段空気中にもあるのでご安心ください。 このビール出てきそうなバーっぽいタップもいいじゃないですか。コーヒーのブラックはちょっとっていう人はカクテルをもじったコフテルって呼ばれるシリーズのカクテル系コーヒー。まあ、アルコールは入ってないんですけど、えー、マウイ島のラベンダーとクリームを混ぜたクラゴールドブリューがおすすめですね。フードは、えー、ハワイの伝統料理のロミサーモンをアレンジして、 チーズを加えたベーグルがおすすめですこれも写真のみですすみません5戦目はアイランドブリューコーヒーですこちらはハワイ海にある本店といいますか他にはワードアラモーナにショップがありますがロケーションがむちゃくちゃ良くって美しい入江を眺めつつコーヒーを楽しめるところって感じですかねやっとここでユーチューバーっぽいバ映え系カレーかもです もし僕に恋人がいたらここはデートとかでもいいんじゃないかなって思ってます。はい。営業時間は定休なしの朝6時から夕方の6時となります。ハワイ旅行でハナウマ湾やワイマナロカエルワなどの東海岸周りを計画している人多いと思いますしぜひねそこに加えてもいいんじゃないかなって思ってます。 定休がないところと朝早いのもポイント高いと思います。客層は地元の主婦とか学生さんとか多めの印象なんですけど、一定数観光客で感度高めな人が多いかなって思っております。やはり海が目の前っていうのがいいじゃないですか。で、店内もテラス席もこのように手作り感で溢れてて、ビーチフロントのサーファーハウス感って言えばいいかな。 とにかく雰囲気がめちゃくちゃいいしほどほどの統一感のなさが可愛さが出てていい感じだと思いますローカルアーティストのアートとかもこのようにコンサイメントで出しておりましてそれもいい感じのコミュニティ感とかカルチャー感を出してるって感じですかね でこちらはメニューがめちゃくちゃ充実してるのでコーヒー苦手な方にもおすすめかなって感じですねおすすめはスイーツなら浅いボールダ・エルビスっていう小さなワッフルのセットが有名でフルーツが美味しいカフェでもあるのでコーヒー苦手な方が一緒に行っても十分満喫できるかなって思いますオニオングリービーのロコモコが実は美味しいんですよ コーヒーに関してはこちらの機械でゆっくり12時間かけて冷水でドリップする マルチアイランドコールドブリューっていうハワイのいろんな島々から厳選したブレンドコーヒーがおすすめですねいろんな島のコーヒーを一度に楽しめるんですけど味のバランスを作るプロの見識が隠れてて何気にすごいコーヒーだと思ってますとは言いつつですねこれこの時ドリップで飲んでんなはいすみませんまあこの仕事できそうなネーミングもいいんじゃないかなって思ってます 何言ってんだろう、えー。コーヒー苦手な方、こちらはマンゴーパッションっていう、最近できた新しめのスムージーなんですけど、バナナも使ってて、濃厚でおすすめですね。水っぽくない、濃度濃いめのスムージーで、わかりますかあの、ほっぺたすぼめて飲むっていうんですかね。こう フルーツ飲んだわーみたいな、えー、充実感あふれるスムージーもおすすめですねでここはほんとのんびりもできるし潮風に吹かれてコーヒーとか最高っしょってなると思いますショッピングモールやホテルなどのカフェとか雑誌でよく出るところだけがコーヒーがおいしいところじゃないと思いますし今後カフェ特集もたくさんやっていこうと思っててでいきなりコーヒーで選ぶみたいな 今回のこの基準って正直自分からハードル上げに行くことになると思うんですけど、えー、皆さんにはハワイを本当にディープに楽しんでほしいと思いながらご紹介しておりますはい、えー、6つ目ですね今回ダウンタウン率高めなんですけど、えー、次もダウンタウンに帰ってきておりましてそしてその名もダウンタウンコーヒーですね<笑>はい。 でこちらホートストリートモールにありまして先ほどご紹介のローカル場から歩いて数分のところにありますアロハタワーの正面の通りって言えば探しやすいかもって思ってます概要欄にチェックしてみてくださいで営業は日月が定休で平日が6時から3時土曜は7時半から3時ですね で皆さんが次のハワイで行ってみようって思ってるカフェってどんなところですか SNS で映えてるところだったたり、情報発信多めみたいなところだったりしませんかここは SNS だと伝わりにくいローカル感があって今回紹介しているショップで一番小さいカフェでして。 そもそも店内にテーブルとかがなくってカフェストアっぽいって感じですかね。で、この映ってるオーナーのフレッドさん、日系三世の方なんですけど、物、えー、静かで優しさあふれる職人さんって感じでして、心を込めて。 丁寧に1杯ずつコーヒーヒを作っておりますアロハ感とともに僕は日本の古き良きおもてなし感をフレッドさんに見てる気がしています常連さんと名前で呼び合ったりしてて地元感が超いい感じなんですよねでもちろん観光の方にも彼のハートが伝わると思っております ここはロースターとしても受賞してるしダウンタウンまで足を運ぶ価値がある一杯 っ, って感じですかね僕が観光で来てたらやむャとか食べてでマーケット寄った後に寄ったりするかなって思いますここはコーヒーを飲むテーブルや椅子がカフェのすぐ近くにあってローカルの皆さんが思い思いの時間を過ごしてて隣のテーブルでロコの女性が中華のプレートランチ食べてるみたいなほんと飾らない雰囲気でして これは結構なローカル感ですでコーヒーって豆とか産地ばっかりに意識が行きがちだけど最後はゆれる人の人柄もあるって思っててでこちらも自家焙煎でこだわってコーヒーを出しておりましてマウイののコーヒーヒをドリップでで楽しむのがおすすめですめねこちらは奥様がペイストリーを担当してましてこのチャンネル見てくれてる人は分かってくれてると思うんですけど僕は甘いもの全然得意な方じゃないんですけどこちらのデトックス くす抹茶トルテは感動的に美味しいと思ってます。竹の炭が入った生地でデトックスもできて、日頃不摂生の僕にはありがたいし、本当おすすめです。カフて。 オーナーナさん割と不在がちでバイトさんが入れるみたいなところが多いんですけど愛妻家のフレッドさんとペイストリー担当の奥様の夫婦二人三脚で派手さはないけどオーナーさんが店舗に立って丁寧に入れるコーヒーをダウンタウンのロコの日常の空間に混じって楽しんだりするのがいい感じだと思ってます僕もついフレッドさんと語ってきちゃいましたがコロナ禍で日本のお客さんが減って 寂しがっておられました。豆も相変わらずのこだわりようで、毎日ハートとパッション注いでましたね。で、ここは昼下がりだったりするとピークすぎてて、例えばお土産のコーヒーをここで買っておすすめの入れ方を聞いたりするのもお土産屋とかじゃできない体験って感じしません 今回のコーヒーで選ぶホノルルカフェ6000はいかがでしたか今後いろんな企画をやってみたいと思っていますし、こういうのやってほしいとか意見が欲しいと思ってます。このチャンネルが皆さんの知りたいハワイの魅力や楽しさとなり、そして現地とつながるそんなチャンネルを目指しておりまして、ご賛同いただける方、ぜひチャンネル登録お願いします。EJ でした。まはろです。